では、どうすればいいか。もともとですね、えー、区間100に分けたんですから、100回やるというふうに決めればいいのね。だから回数を数えながら繰り返すという方法を使います。これはですね、えー、こういうループです。i というカウンター、カウンターというのは数を数える変数。カウンター i を0にして、i が n よりも小さい間、繰り返し何かした後で、i を1増やす。 そしたらこれは整数ですの、ね、で、誤差はないです。だから例えば N は100だったらばちょうど0から始めて99まで来て、100回目になったらもう100は100より小さくないですから終わ、ね、こういうふうにホワイトを使って係数を書くこともできるんですけども、 0から9ま で, で、ね。フォワイルでケースループ書くともできるんですけれども、えぇ、ー、ルグーではケースループ用の構文としてフォア文文というのがで、フォア文を使うと、i を0から始めて n-1 まで繰り返すのはんかする。まあ、まあ、9じゃないかな、ね。これでも同じなんで で、多くのプログラム言語は、フォア文というのを使って係数を書くんですけども、Ruby はもっと便利な方法があるので、フォア文じゃなくて、ここから説明する方法を使いましょう。具体的な何かというとですね、整数に対して、times というメソッド、メソッドというのは今までやった手順なんですけども、えー、整数の持つメソッドを使って繰り返すということが Ruby ではできます。例えば、えー 100点タイムズ何とかって書くと、ちょうど100回っていうふうに読みますよね。この中100回実行させます。まあ、10回と。と、10回入って、こういうふうに繰り返すし数を指定たループはタイムズというメソをどう使うことができます。さらにですね、 さっきの方文みたいに今何回目かと知りたい場合は、この do の後に縦棒で括くった i っていう、これはブロックのパラメータ、do エンドのブロックに対するパラメータを指定することができます。このパラメータを使って0から99万とか、値を受け取ることができます。今の この i はタイムズから次々に値が渡されて、今0回目にしよう、1回目にしようといって9回目が最後になります。じゃあ、2i で、えー、i をいたします。そうすると0から9までっていうのが、まあ、変数です。で、こういうのを疑、まあ、似コードで書きますよね。疑似コードで書く場合は、変数 i を0から n の手前まで変えながら繰り返し、で、ループな で, で繰り返します、あ。こういうふうに短く書くことができる。 では、係数ループの話は終わったので、えー、先ほどの積分を係数ループに取り替えてます。えー、インテグに関節時の区間 ABU の定積分を区間線で計算。なんですけども、ね。えー、DX は N 分の B 付きこれは同んですね。面積で同んですね。で、ここから先やるね。変数 i を0から N のとままで変えながら繰り返し、えー、これで、あの、係数ループとらます。X は A、A か、たす、i かける DX。 i は0からですから、対象は a ぴったし、次は i たす100分の1分の間というふうに、これでいいわけです。y は今までと同じ。s は今までと同じ。で、え、まあ繰り返しはこれコントロールしますから、x を増やすというのはやらなくてやる。これをルビーのプログラムにした場合、まあ同じでしょうね。同じ。で、ここは n.time do i で、この i を使って x を計算しています。で、最後に s を返すのは じゃあ、えー、認定から10までを区間数100で切ると、328。まあ、小さめですけども、これを1000にすると 303.55 よ。これはサッとなんですね。1万。332.95 ですね。100万。こういうふうに、増やしていくと、順調に小さいんだけども値が近づいてくる。こういう安定した形で近づいていけば、大体大丈夫っていう感じがしますね。 これでうまく計算ができるようになったわけです。ところでですね、全部正しい値333よりも小さいんですけれども、それはなぜだと思いますかそれはですね、この、分けた後、と左側のこの値を使って長方形を求めてますね。今、y 個よって増加する関数なんで、 増加してるから、この三角形の分だけ全部足りないんですよね。ですから、小さい値ですけども、これが足りないので、小さい値になる。区間数を増やすと、この幅が小さくなりますから、この三角形小さくなりますけれども、個数も増えるんで、えー、ま あ, あ、誤差は減りますけどやっぱり小さいことは小さい。じゃあ、演習3ですが、えー、今の、えー、プログラムを打ち込んで動かして そして、今の議論がその成り立ったことは、現象関数であると大きめに出るはずですよねえ。それを確認してみるといいですね。で、じゃあ、誤差はどうやって減らせると思いますか考えてみましょ う,、うん、う。サタンだと小さめに出る。じゃあ、右端だと大きめに出る。うん、じゃあ、両方で計算して平均取ったらどうあるいは、えー、サタンやどうのって真ん中の部分で計算したらどうです あるいは、この A と B と組み合わせた方法もあるかもしれません。まあ、考えてみてください。そのほかですね、繰り返しを習ったので、まあ、いろんな繰り返しの計算ができます。例えば、2の円乗を計算してみましょうとか、あるいは、階状を計算してみましょうとか、あるいは、コンビネーション、組み合わせの数を計算してみましょうとか。 あるいは、これはテーラー展開って計算して、3インやコサイ計算したらどうですかこれはですね、やってみたら、どれぐらいの精度か確認しましょうね。そのためには、例えば、π とか 2π とか、そういうのをやってみると分かると思いますが、どうですかね。もう少しだけ、制御構造の組み合わせという話をします。少しコミュニテプログラムになると、 ある制御構造、裏分から繰り返しの中にさらに制御構造を入れます。例えば、もし何なんであれば何なだったら繰り返し何をするで、繰り返しはこう終わりで裏分から終わり。まあ、こう組み合わせた場合、ルビーだと、if の中にホワイルが入る。という形になっています。こういうふうに、規則に従って、繰り返しとか裏分かれとかを組み合わせていくことで、いくらでも複雑なプログラムを作ることができるんですね。 これはちょうど単純な規則と単語からいくられも複雑な日本語や英語の文章が作れるのと、まあ、同じわけです。それらは残りの練習問題ですけれども、A と B の生成最大公約数を GCD、AB と記しるたですね、UX と Y が一つければ GCD は u と Y は同じもんですね。 その方が大きかったら、x と y の gcd は x 引く y と y の gc d となってしまう。逆に y が大きかったら、今度は x と y ひく x の gc d ートなってしまう。これを利用して gcd の計算するループを書いてみましょう。なんでこれでいいのかというのも考えてください。6番、ね、正の整数 n を通り、n が素数ならって u る トゥルーっていうのは、はいっていうのが、まあ単語なんですけど、ルビーの機能としては、まあトゥルーとか。トゥルーとか f フォルとかいう値が使えるんで、は、ま、い、あ、とかいいえ、トゥルーとかフォルトを返すんですけども、素数ならトゥルー、はい。素数でなければフォルト、いいえを返す。素数かどうかっていうのはですね、n が素数ということは、えー、2から n マイナス1マまナス、いずれで割っても余りが0でないという。まあ割り切れる。えー わずけれるかどうかは、まあ、常用演算子を使えばできるわけですから。これを使ってやってみてください。はもっとすごいですよ。正の整数 N を行くとき、N 万の素数をすべて打ち出すプログラムを書く。で、10秒とか、ね、決めてですね。10秒でいくつまで打ち出せるか。この N が大きい方が早いわけですから、まあ、その方がいいように工夫してみてください。では、えー 本日の課題は演習1または演習2で動かしたプログラムです。次回まではまあ全部の範囲で、ただし出してしまったものは覗いてくださいで。レポートは必ずプログラムを作って、プログラムを実行してみて、そして考察まで行う。プログラムそのものには実行例も必ず載せるようにお願いします。